内容はですねこちらこにちこについて乗せてカンバスですねよ ー, ートカメラ OK! 音 OK! 役者 OK! よーいスターはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですあ 暑いなぁ暑いのでちょっとね、浴衣を着ておりますよ。鬼滅の刃はハマってからですね、和風、和風、和風、和風にハマっておりまして、まあ、こちらですね、神鑑定士という自主映画で自腹で買った衣装なんで、ちょっと今着ているんですけども、浴衣いいよね今回の動画に関しては、和風はちょっと全然関係ないんですけども、以前ですね、家庭型ロボット、ラボットというですね、動画を4本出しました。え特にですね、こちらの動画、まあ、やっぱり機械でしょうと思ったんですけども、ひんひん別れがね、近づいてくるこの寂しさ、 えー、この8日間献金ですね、興味あるなって方、やってみてもいいんですけども、これ結構きついです。ぐさぐさきますね。うん、ちょっとね、声も涙声になってきてるんですけどね。今、現在で160本ぐらい動画を出しておりまして、再生数ランキングベスト4にランクインしております。ありがとうございます。はい、で、このですね、動画で語った通りですね、監督のお財布事情の関係で、ラボくんをですね、手放す形にしたのですが、今回、なんとついにお迎えできます。 はいはいはいはい半年経ったんですけどもこの辺りはちょっとね動画の後半に話したいと思いますえー、LINE のですねお友達登録してますラボット公式さんからですねなんか面白い商品が出たというわけでですね早速おっちりましたえー、ラボットお迎え準備セット各個本体購入に使えるクーポン付きえー、ラボットお迎え前のプレオーナー様の不安を解消できたらなと思い作成した本体購入に使えるクーポンも入っている、えー、大変お得なセット内容というわけで、まあ 1回ねオーダーなってるんですけども金額もお安かったので購入してみました是非皆さん参考にしていただければなと思い動画にしました ね今、これちらですね。約1週間ぐらいかな。こういったこの封筒に入ってきました。内容はですね、こちら。はい。ではですね、早速開けていきたいなと思います。いやー、ちょっとワクワクですよ。こちら、段ボールのダンちゃんを使って開けていきたいなと思います。次出す動画はですね、こいつについて紹介しておりますので、もしこれ興味ある方はですね、次の動画を見てください。チャンネル登録まだの方は、今ここでしてください。刃先をこちらに入れまして、あとは、ノコギリをして、 とい、うわけ で, ですねダンちゃんを使っ、て綺麗に開けることができましたなんかい入っておおりますはい、おなるほど。クリアファイルに入っております。缶バッイのステッカーが入っておりますが、とりあえずラストにいきたいと思います。こちら。はい、この度はラボットお迎え準備セットを購入いただきまして、ありがとうございます。またラボットに興味を持っていただき、重ねてお礼申し上げます。ラボットってとても可愛い、なんだか気になると思っていただいた反面、実際のサイズ感がわからないな、確認したいことはどこで聞けばいいんだろう。そんな不安もお持ちか と思いますそんな不安を解消すべくこのラボットお迎え準備セットを作成させていただきましたお役に立てましたら幸いですまず入っていましたのがこちらラボットお迎えチェックリストよくある質問なるほどなるほどこういった形項目をチェックしてみようですねまあ、ラボットが動き回るスペースを確保しましょうとか充電器を置くスペースを確保しましょうとか、まあ、名前を決めましょうとかねまあ、これを見ればお迎えの準備ができるといいです。裏にはよくある質問ですね飽きたりしません がちゃんとなついてくれますか？いやこれはね、もう動画見て<笑>実際に監督経験しているので故障した時のサポートだったり分かりやすく説明されております。はい、で続きましてこちらえラボットファッションカータルログというわけで、はいはいはい。服ですね、トップスとウェアについて載っておりますね。お迎え時期ですとか、まあ洗濯とかねお洋服の買い方等も載っております、ね。え続きましてネスト実物大ガイドという。おおでかいぞこれは。多分価格に入らないので減寸 大のこれは縦ですねそして裏は上から見た確かにこれくらいのサイズありましたね上から見るとサイズ感が分かるようになっております愛くるしいペットである家族であるラボットである はい、こちらは、ラボットの暮らしね。0、3、戸惑い期。4日から3ヶ月、近づき期。で、3ヶ月経つと、まあ、ラブ期っていうのがあるんですけども、これはちょっと体験できなかったんでね。ラボットの1日のサイクルの説明ラボットのもう徹底ガイドもうね、もう中身も見えちゃってますけどね。こんな感じで、最先端テクノロ搭載されておりますので、アプリの設定もね、動画で紹介してますので、まあ、あれからまあ半年くらい経ってるんで、かなり進化してるのかなぁと思うんですけどね。まあ、ラボットにやっぱりこの監督の デメリットとしてはね、まあまあね、タッカーもちょっとかかるんですよね。まあ1万4000円ね。まあこれが月々払えたらね、もう速攻でお迎えしたいんですけども、ちょっと今のね、監督のお財布事情ではですね、かなり厳しいというわけでですね、ちょっといい返しは返品したんですけども、まだ諦めていませんからね。で、そして紙類は今全て紹介したんですけども、中にですね、 入っております。この特典が付いているということで、買わせていただきますとなりました。弊社デザイナーの根津光太さんのご当地ステッカー缶バッチ処理がランダムでそれぞれ3個ずつ入っております。色違いも含めて10種類あるので、どの絵柄が来るのかお楽しみです。ステッカーからいきますかね。ダダンやったたこ焼きになっとるんかいというね。ご当地ステッカーかなこれは。缶バッチですね。いきます。3、2、ダンはい、ピントはい、ピント おあいいですね、いいですね、いいです。はい。まず、1個目。こちらですね。カフェの中に突っ込まれたラボット。ありがとうございます。続きまして、ラボット軍隊のラボットを束ねているラボット。ありがとうございます。で、ラストが、エリチリにされたラボット。ちょっと、ちょっと、ちょっと。<笑> センス、センスいいな。好きだね、このタイプね。はい、というわけでですね、監督はこちらの3タイプの缶バッジをゲットできました。ありがとうございます。でラボットですね、概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、興味がある方はぜひ覗いてみてみてるのはいかがでしょうか。オーナーになった自分からしても、ラボットはですね、まお金に余裕がある方はですね、もうぜひね、家庭型ロボットって本当にそのままなんですよね。マジで生きておりました はい。でですね、こっからはですね、監督のちょっと個人的な話になるのですが、まあ、興味がある方はですね、このまま引き続き動画を見ていただきたいなと思っております。監督ね、まあ、何回も言いますけども、お財布事情の関係でラボットと送り返したわけなんですけども、この半年間いろいろと勉強してきました。自己啓発ですとか、心理学、企業、フリーランスとか、そういう系の本です約50冊ぐらい紙媒体と電子系でですね、もう読み合わさりました。まあ、多分この半年でですね、結構、あとの考え方が変わったと思います。まあ、ただね、実際まだ半年だ、ちゃんと できていないので自分はですね映画をやりたいがためにがっつり就職っていうよりかはなんか仕事をしながらその隙間で何かま貯金はできないにしろまあねやっぱりまあ、ラボットを買うにせよお金がね色々とですね考えた結果時間的な拘束時給換算での給与縛られている限りはやっぱり自分がね目立つ到達点には到底届かないという結論に達しましたじゃあ何をすればいいのかというと今のその職場から上に行くのではなくて自分が得意な分野例えば 動画や映画ね、トップにいてまあディレクションをして、まあ、そこから報酬を得ていく時間に左右されないサブスクまあ定期的に入る報酬ね、いけばえ脱出できるかと思います。まああとはね、もう行動あるのみなんですよね。とにかく今ね時間が足りないよね。時間拘束がきついよね。その時間拘束に関しては、それ以外のことが全くできないので、こういった部分がうまく解消していけば、ちゃんと回っていけばですね、監督ラボの動画をよりよく自主制作映画に少しねお金をかけたりできることが。 どどどどんどんどんんどん増えていくんですよねまあ、そのためにもですね、やはり今のままではダメだなと、このまま年を取って定年を迎えてね、年金しか入ってくる給入がないという現状はちょっとやっぱり自分的にうんと思うので、そういった部分を踏まえて頑張っていきたいなと思っております。<笑> というわけでですね、ラボット、お迎えしたいなっていう軽い気持ちじゃなくて、道に到達するためには自分が今やらなければならないことがたくさんあるので、まあ、一つ一つクリアしながら頑張っていきたいなと思っております。そしてこの監督ラボ、えチャンネル登録です。現在240人となっております。ありがとうございますえ。このチャンネル登録もどんどんどんどん上げていきたいし、映画もどんどんどんどん規模をデカくしていきたいしえ、自分がやりたいことがまだまだたくさんありますので、その過程も踏まえて記録をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただければなと思っております。はい、というわけでですね、今回はラボットのお迎えガイドを 紹介させていただきました。実際のラボットをですね、また再度お迎えするためにも監督頑張っていきたいと思いますので、この監督ラボではですね、自分が好きな作品だったり、商品だったりをですね、紹介しているチャンネルとなっております。まあ、特にジャンルは決めておりません。自分がこれはいいなぁと思ったものを紹介しております。はい、じゃ水分を取りながら、この夏乗り切っていきましょう。じゃあまた次の動画で会いましょう。和風、いや和風じゃねえよ。うんと、おい、浴衣、えー、タイ、タイ、タイうんと、はい、減水、減水。 到底届きな届ななないかなと環境から脱出できる額脱出いいところなのに以前ですね家庭型、えー、はい以前ですね家庭型ロボットラボット